巨大タラコ唇太郎ですはいということでまあねちょっと前に行きましょうかまあ、以前病院治療でダーマペンというものをね試させていただいたんですけど、まあ、2週間ほど前かな二週間ほど前にダーマペンという治療を受けさせていただいてまあ、その3日4日ぐらいはダウンタイムがありましてちょっとね その状況での動画は撮ってないんですけれども、ダウンタイムが終わったので、ダーマペンは2週間後のレビューっていうか、どういう変化があったかとか、皆さんにお伝えしたいと思います。それでは、まんまんまんまはんやばい。太郎あげあげまず、あ、そもそも、ダーマペン、まあ、前回の動画で紹 介, し紹介したと思うんですけれども、ダーマペンはどんな効果があるかっていうと、 毛穴の開きだだだっっったたたり、り、り、ニキビ跡だったり小じわだったり肌のキメだったり張りのある肌にすることだったりそういうことが期待できる肌の引き締めだったりその凹凸の改善だったりが期待できるっていうその肌を傷つけることで自己治癒能力を利用して新しい肌を埋め込む埋め込むじゃない新し い, 肌を出させ新しい肌を成長させるみたいなことなんですけれども、まあ、注意する点としてはまあ金属アレルギーがあったりとか。 衛生面の問題で肌により多くの菌が入ってしまってさらに炎症につながったりとかそういうセルフの面はあるんですけれども実際に病院でやる分にはそんな大きなデメリットはないと思いますただちょっと金額がねかさむくらいって感じですねであ、まあ、自分はあの東京アクネクリニックさんでやっていただいたんですけれどもやってみた感想っていうかでは なんかねめっちゃ「初めまして」じゃないな初めましてではないわ何やダーマペンって基本的に何回かやって何回かやって効果が出るみたいなものなんですけどですけれどもダーマペンをやるときに成長因子というものを加えて肌の成長を促進しながら針で傷つけて促進させるみたいなものなんですけれどもで実際受けてみて感じたのがダウンタイムは3日程度で終わったんですけどその後ねめちゃくちゃ肌が荒れにくくなった。 ぶん、ん生活習慣も以前とそななに変わっってないんですけけど、ぶっちゃけまあ、小麦は取らなくなったっていうのは実際あるんですけれどもほんで荒れにくくなったただねまあ、元からある跡は消えにくいんですけどそれも薄くなったような気がしてで実際にあそうなんだ跡とかくすみとかに関してはあるんですけど元からあったここ辺のシワみたいしわじゃないこの辺になんかフッってやると出てくるあれが薄くなった気がするんですよこういうのが。これね ここうう時に出てくくる、ここががちちょっっっとめっちゃ薄くなたた気がしたんですよ1回で自分はねなんか鏡で見た時にあれ薄くなったと思ってその後、あとちょっと乾燥がひどくなったかな乾燥がひどくなった感じはします自分的にだからいつもよりもちょっと多めにジェルとかクリームとかを塗って保湿対策をしたりしかもなおさら今冬だから冬っていうか乾燥がすごい時期だしだから寝る時も加湿をちゃんとして。 ジ ェ, スチェル保湿クリームをちゃんと多めに塗って対処していますまあ、多分ね保湿対策をちゃんとしてるからかもしれないんですけど荒れにくくはなりましたね自分的にだから花粉症がねすごいすごいひどみざわ凍ったちなみにセルフダーマペンを自分も買ってみようと思ってアマゾンでねちょっと購入してみたんですけどなんか中国から、まあ、コロナが流行ってるコロナが流行ってる影響でなんか届かなくて。 なんか発送できませんみたいになって全額返金になって終わりました、まあ、2週間くらい待ったんですけど全額返金ということでみたいな「いやいやいやい早く言え早く言え初日に言え買った初日に」みたいなもう少し期間空けてから再度購入したいと思いますそしてねまた皆さんにお届けできたらなと思います 実際そんなね、一回程度で大きく変わるってことは、そこまであまりないと思うんですけど、浅めのね、浅めの傷だったりとか、深めではない限り、結構一回でも分かりやすい効果が出るんじゃないかなと思います。はい、ちょっとね、気になった方は、ぜひ皆さんやってみてください。東京アクネクリニックさん、新宿、新しいリニューアルしたお店になってます。行ってみてください。はい。はい。ということで、太郎でした。バイバイ。 僕の楽しみは